はい、えー、皆さん、こんにちは。お時間になりましたので、えー、これより沖縄科学技術大学院大学、オイストの、えー、サイエンストークを開始したいと思います。よろしくお願いいたします。えっと今日はあの土曜日にもかかわらず、たくさんの方にご参加いただきまして、ありがとうございます。えー、この1時間ですね、えー、モデレーター務めさせていただきます、オイストの地域連携セクションの工藤都と申します。よろしくお願いいたします。 はいえー、と始める前にです、ね、皆さんにえ注意事項としてあのお話しさせていただきたいんですけれども、えー、今回、これ、ズームで行っておりまして一応皆様のえ設定はあの画面をなしとえ音声もなしの設定でさせていただいているのでそのままえ継続していただけるとありがたいです。 ですがあの、質問等があればです、ね、いつでもチャット機能を使って、えー、お送りいただければと思いますので、えー、ぜひ、えー、生配信ということであの、ぜひぜひたくさん質問をいただけますと、えー、ありがたいと思っております。ぜひよろししくお願いいたします、はい。それではです、ね、早速、えー、サイエンストークボリューム4四万十科学者が語る学びの魅力沖縄から世界へ」。 ということでですね、えー、お話を進めていきたいと思います。本日、えー、話をさせていただきます、お二人をまずご紹介させていただきます。えー、一人目はですね、現在、オイストの、えー、量子情報物理実験ユニット博士課程2年の、えー、太田森弘さんです。よろしくお願いします。えー、よろしくお願いいたします。えー、続きまして、えーもうした、もう一方おります。 現在株式会社リクルートデータサイエンティストとして活躍されております太田翔子さんです。よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いいたします。太田翔子さん。 もえー、実は、オイストの卒業生で第1期生として、えー、入学をされて、その後卒業し、えー、現在はリクルートの方で働かれているということです。でまたです、ね、このお二方、えー、お二人ともちょっと太田さんという名前なので、えー、今日はあの下の名前でお呼びさせていただきたいと思いますが、お二人とも沖縄県の出身ということで、えー、ぜひです、ね、沖縄県からオイストにも実はこんな方がいるんだよということでお話をさせていただきたいと思いますので、 あのそういった沖縄に住んでて、実はこうしそに入ってみたいとか、えー、自分の子供を入れてみたいとか、そういうのもしそういった悩みとかもあれば、ぜひ質問していただいても OK ですので、お待ちしております。はい、えー、ではもう時間も限られているところですので、えー、お話し始めていきたいと思います。でまず最初に森弘さんから、まずあの自己紹介がてら、えーはい、お話をしていただきたいと思います。よろしくお願いいたしますお願いします。 シェアはい、今見えてますでしょうか。はい、見えますよ。はい。じゃあ、ちょっと改めまして、オイスト博士課程2年の大田森弘です。よろしくお願いします。では、まずちょっと自己紹介を、えー、させてください。えー、大田森弘です。はい。で、えー、沖縄県の名護市出身で、まあ、名護省名護中名護高とずっと名護で育ちました。えー、で、2014年お、大人名護高卒業した後に、 琉球大学の理学部物質地球科学科物理系というところに進学しまして、で、物理の勉強をしていました。で、まあ、琉球大学には修士までいて、その後2020年の9月からオ i ストに入学して、今、量子情報物理実験ユニットというところで研究をしています。で、まあ、この地図を見て分かるように、えー、僕、この半径30キロ圏内の園の中にずっと住んでいて、 いましてこのオイストというまあグローバルな大学でまあ一番ローカルな学生だろうと勝手に自負しております。でまあちょっと学生時代のお話をするんですけど、まあ高校の時はまあ卓球部に入っていてまあずっと部活を頑張ってきました。でその時ハヤブサってまあ皆さん覚えてたら覚えてる方もいるいらっしゃると思うんですけど。 はやぶさという小惑星探査機が、まあ、糸川という小惑星まで行って、まあ、地球まで帰ってくるっていうイベントがあってすごいはやぶさに関する映画とか本がたくさん作られて、えー、いましたその当時でその本を読んであすごい宇宙開発ってかっこいいなと思って、まあ、将来は JAXA、えー、に入りたいなと思っていました、えー、なんですけど、まあ、高校生活で、まあ、いろんな宇宙に関する本とか JAXA、まあ、に関する本を読んでいくうちに、まあ、宇宙開発そのものよりも、まあ、宇宙 自体の研究とか、まあ、そ, うそういうのに興味が出てきて、えーまあ、宇宙物理学が勉強できる、まあ、物理学科がある大学に入ろうと思って琉球大学の物理系に入りました。で、まあ、大学に入ったら、えーまあ、何を思ってたか分かんないんですけど、まあ、なんかそずっと続けてたときをやめて、えー、なんか突然音楽とかやったこともないのに、えー、オーケストラサークルに入って、えー、チェロを始めて、えーえーまあ、ずっとなんか 3年間くらいスロを弾いていました。で、えーまあ、今でも宇宙は好きなんですけど、まあ、大学4年生の研究室を決めるときに、宇宙の研究もしてみたいけど、まあ、それよりもちょっと面白そうだなというものがあって、えーまあ、フラクタルと言うんですが、えーまあ、こういうね、こう、付けのある一部分を切り取って、まあ、拡大しても、 まあ、全体と一致するような性質の持つ図形のことをまあフラクタルというんですけど、まあ、こういうものに関する研究がしたいなと思って、えー、そういう研究室に入って、えー、終止2年まで琉球大学で研究していました。で、今はちょっと量子コンピューター関連の、えー、研究をしています。えー、で、まあ、僕がなぜ大人に入ったかっていう話をしたいんですが、えー、話はちょっと大学3年生の頃まで遡りまして、 学部3年の夏休み、僕がまだチェロ引いてた頃ですね、そのくらいの時に、多い人に久保さんという研究員の方が着任されて、新しい実験室を立ち上げると。で、まあ、それにはすごい人手がやっぱりいるので、お手伝いできる学生さんを琉球大学でいませんかということでお話があったんですよね。でまあ、4年生の 僕の先輩の山城さんっていう方が、まあ、インターンで行く予定だったんですけど、まあ、夏休みの間はまあどうしてもまあ大学院の入試とかがあって忙しいので、まあ、学部3年生とか2年生でまあ興味がある人がいたら、えー、いませんかあ興味ないですかということ で, で、お話が回ってきました。で、まあ、僕はあのすごい単純にですね、そのアルバイト時給が良くて、えーまあ、なんかすごい楽しそうだなというか、まあ お金ももらえるしいいかなって感じで、えー、応募してみたら、えー、すごい、なぜか僕しか応募してる人がいなくて、スルすると受かってしまって、えーまあ、その夏休みの間、えー、バイトをすることになりました。えー、で、まあ、その時はそれで終わったんですけど、まあ、終始の間でも、まあ、あの時間があったら決、えー、手伝いに来てくれませんかっていう、えー、久保さんに言われたので、まあえーまあ、その時は理論系で、まあ、時間があったので、まあ、自分の研究をしながら、 オイストに来てアルバイトするというようなまあ生活を続けていました。で、まあこの時はそんなにオイストに入学する気はあまりありませんでした。で、まあなぜオイストに進学したのかっていうことなんですけど、まあ大学院一年生とかまあ二年生になった時にこれからどう就活とか始まる段階でですね、これからどうしようかなって考えるんですけど、まあ将来考える中でまあ沖縄には住みたい。 沖縄には住み続けたいなという、えー、まず、まあ、目標じゃないですけど、えー、ことがありました。で、まあ、どういうことがしたいかなと思ったときに、やっぱり研究は続けたいなと思ったんですけど、まあ、お金がないので、流、ま、大、あ、にそのまま残って、えー、まあ自分のお金で奨学金借りたりとかもできるんですが、奨、まあ、学金を借りながらでも、ちょっと流大、えー、に残るのは、これから先厳しいかなと。えー 思いがありました一方で、でも就職しようと思ったら、まあ、県内では研究ができるような企業っていうのはまあほとんどないので、まあ、プログラマーになるか、もしくは、えー、他のことをするかっていうことにくらいかなという、えー、その時思いました。で、まあ、オイストに進学っていうのも考えたんですけど、あまあ、でも、うん、今、英語しゃべれないし、英語が苦手だから、あんまり。 おいストって進学するのは現実的じゃないかなと思っていました。なんですけど、おいストのいろいろな魅力的な点を考えると、やっぱおいストっていいなというふうに変わってきました。でまあ、一番魅力的だったところはやっぱり経済的なサポートがあるところで、学生は年240万生活してもらえるというのが非常に大きいと。で、まあ、家族サポートというのもあって、 まあ、育休を取れたりだとか、あと保育園が学内にあって、まあ、子どもがいる人はこ そ, そこに子どもを預けることができるというサポートがあると。でもちろん研究環境も、えー、素晴らしいものがあります。で、まあ、一番大事なのが沖縄にあるという点でした。で、えーまあ、そのオ i ストの魅力的な点と、まあ、県内企業のまあ新卒との待遇を比べてみたら、あこれってオ i ストの方が 大学がいいんじゃないかな、ちょっと、すごい打算的なあれなんですけど、思って、思って、えー思ってえー、で、まあ、英語もまあ苦手だけど、まあ、今から勉強して、喋、まあ、れるようになったら問題ないじゃんというふうに、まあ、考えを変えました。で、まあ、とりあえず、まあ、受験してみて、お、ま、い、あ、人落ちたら、まあ、その時はもう就活したらいいじゃないかと思って、まあ、すごい、とりあえず受けようという、えーまあ、かなり楽天的な考えで、 えー、受験を決めました、はい、で今は、あでなんとか受かることができて、今、オイストで学生生活を送っているんですが、まあ、毎日どんなことをしているかというと、ま, あ、まずはもちろん、えー、研究ですね。まあ、一番大事なこと、自民にとって大事なことをやっています。でこの写真が僕の今所属している研究チームの写真で、えーまあ、これが僕ですね。で、えー、久保さんがこれですね。でえーっとこの こっちに寄りってる人がハンオートくんと言って、彼も、えー、沖縄出身で、那覇出身の子です。で、えーまあ、今沖縄県民が、沖縄県出身の学生が今多い人に5人くらいいるので、えー、沖縄県人会というのを立ち上げまして、立ち上げたというか、ちょっと、えー、発足させまして、えー、たまにですね、コロナが落ち着いた時とかにちょっと食事に行ったりとか、えー、しています。で、あと、 えー、まあおいしそう学生 PCD グループプロジェクトという必修の授業がありまして、言うなればまあ学生同士でグループを作って沖縄のためになるような地域貢献活動をしようというような授業なんですけど、その授業でえサイエンユンタクというえイベントを行っていました。このイベントはえまあおいしそのこういう学生向けのイベントって、やっぱり英語を喋れる子が えー、入りきやすいというか、まあ、そういう子向けのイベント結構多いんですけど、まあ、普通に僕、あの県内の一般の高校から来た僕としては、あまりそういうのも良くないかなという思いがあって、まあ そ, しまあ、そしたら、まあ、科学と一緒に英語を学ぶというコンセプトのイベントにしたら、まあ、英語が苦手な子でも、まあ、来やすいかな、参加しやすいかなということを思って、まあ、そういうイベントを作って、まあ、去年1年間やっていました。 はい、まあ、以上で、まあ、僕の自己紹介と、まあえー、研究生活の紹介になります。はい、ありがとうございました。えっとね、目標がすごく明確で、まあ、あった森弘さんだと思うのでこう、英語がしゃべれないけど、まあ、勉強すればいいかとかっていうふうに思って、こう目標に入って、オ私と入ってやられているということなんですね。えっと、ちょっと。 お聞きしたいんですけど、はい、今その研究されているのが量子力学、はい、ということだったんですけど、ちょっと量子力学についてあの一言って言うと難しいかもしれないですけど、ちょっと説明さいただいてもよろしいでしょうか。そうですね、まあ、僕が今研究しているのは量子コンピューター、まあ、関連のというんですけど、まあ、将来、まあ、量子コンピューターに使えるような物、まあ 部品になるような、えーまあ、デバイスというのを、まあ、ダイヤモンドを使って作ろうと、えー、してる感じですね。うん、量子コンピューター、もう今さ、あのよく皆さんも耳にするかと思うんですけど、ね、これからもうあの今のインターネットと変わる、とって変わるようなコンピューターっていう感じですかね。そうですね、そうなればいいですけど、まあ、多分僕が、僕の孫がおじいちゃんになるくらい。 にそうなるといいかな<笑>っていう感じですかね。今は長い目で研究を続けていくという形ですね、はい。はい、ありがとうございました。ではですね、続いて、えー、太田翔子さんより、えー、研究の発表、研究内容ですとか、まあご自身のお自己紹介をしていただきたいと思います。よろしくお願いします。はい、お願いします。どうする 見えてますすかか大丈夫でえっと、えー、私も、えー、まず自己紹介を簡単に、えー、ご紹介させていただいて、まあ、特になんでその中でおいしトに入ったのかっていう森弘さんと同じ話とおいしそに入って実際こういうとこがよかったっていう話と、まあ、あとおいしでまで、あ、どういう 研究をしてたのか、あまあ、そもそも研究って何をするのかって話と、じゃあそれを踏まえた私が何をやってたのかっていう話。あと、まあ、その後どういう流れで今のこのリクルートのデータサイエンティストっていう仕事をしたのかっていう話。ま, あ、まとめはあんままとまってないですけど、ざっくりお話ししていきたいと思います。でまず自己紹介、ちょっともう。 森博君と違って結構歴史が長いので端しったりしてますけど、えー、と中私も沖縄、えー、と浦添出身でして、えー、中学高校は昭和学科に進学して当時は森弘君と同じで宇宙に興味があって宇宙飛行士になりたいって、えー、思ってました で, そ, でその流れで、まあ、工学部の航空宇宙合学科に進学したい でまあ、そこは航空宇宙工学科がある大学で、まあ、か, かつ国公立できれば行きたいと思ってたので、まあ、東大にお志望して、まあ、無事受かったので行ってみると行ってみて結局、えー、と航空宇宙工学の専攻に進んだんですが、まあ、実際勉強してみるとその自分が勉強したい内容って航空宇宙工学ではなかった。で まあ、興味があるのはどちらかというと情報科学、もうちょっと認知科学、もう心理学による、まあ、人間の、まあ、行動についてこう調べたり分析したりするってところに興味があるというのに気づいたのがまあ大学時代で大学院は、えー、と学科は一緒だったんですけどよりその人工知能に近い研究室で研究をしました。で修士を終えて、まあ、当時は 結構やっぱ東大っていう環境のもあってなんか自分はこの研究者の道で生き残っていけないって思ったのでまあ1回就職をしましたで就職もいろいろ就職活動を受けたんですが短期間で割と一通り大きくまあ仕事ができそうだなともう総合商社でかつマスク もともと好きな、まあ、宇宙というか、えー、航空機の、えー、ビジネスっていうのを、えー、3年間やりましたただやっぱりちょっと自分には合わない仕事だなっていうのがあったので、えー、まあいろいろあったんですけど結局アカデミックの世界に戻ってきましたでオイしトの1期生として、えー まあ、ここもうう曲折ありつつ、まあ、認知科学心理学の研究をして、えー、無事去年卒業することができましたでその後は、えー、自分の中ではつながって何でまた、えー、社会に戻ったのって聞かれることもあるんですけど自分の中ではそのまま認知科学心理学の で学んだことを生かして、ま、人の行動分析、リクルートの今、えー、スタディサプリというサービスのデータ分析をしているんですが、こうスタディサプリを使っている方が、ま、どうやったらこうより楽しく学習してくれるかみたいな分析を今しています。で、えー、っと次と次ね、なぜじゃあその流れの中でオいしトに入ったかなんですが、ま、私、結構何年か社会人をして、その後オイいトに入って、 でそのオイストが第1期生を募集していたタイミングで私は実は沖縄に東京で働いた後沖縄に戻って今後の将来どうしようって結構悩んでる時期だったんですねでたまたま本当に募集があったので結構記念受験というか、まあ、私も受かるつもりなくて受けました沖縄にいて沖縄にあったから受けましたでよくよく聞くと、まあ、ファイナンシャルサポートもある、まあ、おうちも、えー お家の手当もあると、まあ、なので、博士に専念しながらまあお金の心配しなくていいっていうでかつそのアドミッションワークショップ、えー、と お, お人の入試っていうのは結構3日間ぐらいおい人に泊まりがけで試験、面接やるんですけど、まあ、その時にまあ施設を見たり、まあ、先生と話したりして、まあ、お人、そこで初めてすごく行きたいってなって。 でかつまあこの商社で働いた理由の一つでもあったんですけどやっぱこの国際的な環境っていうのはずっと、えー、入れ選べるならそういう環境で働きたいっていうのがあったのでフいスとはそういう環境ででまああの習氏の時はこの研究が嫌で博士に進まなかったわけじゃなくて、まあ、自分の実力がないであろうとかまあまあ、えー、と経済的に ちょもともっとこの研究の世界っていうのは好きだったのでその学生的な環境でまたしかもお金をもらいながら働けるっていうのでオイストに入りましたで実際オイストに入って好きなまあいいなと思ったところはその入った理由ともほぼ一致しているというかまあ沖縄にあるがゆえにまあもう常に綺麗な海が見れるしまあ大好きな沖縄料理も すぐ食べられるしあとまあ何といっても一番大きいのは家族とか地元の友達というのがすぐそばにいるっていうのはこの博士研究のつらい時もあるこの研究生活の中ですごい心の支えになりました。あとは本当にこの学費も払わなくていい上に生活費おうちの心配がしなくていい、まあ、プラス今はちょっとコロナ禍でいけませんが当時は。 えっと、2回海外に行けるチャンスっていうのもあったりしたのですごく恵まれた環境で研究ができました。はい、で入ってからもやっぱり何年通ってもすごい施設だなって毎日思いながら通ってました。であのオイストの、はい、海は今東京にいますがいまだに恋しいです。はい、であそうですね。で で入ってみて、やっぱりその国際的な、いろんなもう国からいろんな考え方、いろんな文化の人たちがいて、そこもすごく楽しかったし、まあ、私、娘をオイスト時代に産んだんですが、そのオいストの保育園で、娘もそういう同じいろんな文化の友達の中で育てられたことは本当に良かったなと思っています。あと、基本的にオイストにいる方って結構みんなこう科学に。 好奇心が強い方々ばっかりなので、まあ、研究お互いの研究の話相談をしたりっていうのもすごくみんなみんなとやりやすいというかすごく本当に 人, 人っていう意味でも経済的にも環境的にもいい環境だったなと思います。でオいストで私が何をやってたかっていう紹介を。 簡単にさせてもらいました。お人で私は、えーとまあ、いわゆる心理学、認知科学の分野で研究をしていました。で心理学、認知科学って言葉を聞いたことある方が多くいらっしゃると思うんですが、まあ、ちょっとざっくり何が違うかというと、まあ、心理学っていうのは心の仕組みを、まあ、人の分行動を分析して、まあ、理解する学問。で認知科学っていうのはどちらかというと、 もうちょっと知の仕組みのメカニズムとかモデルを作ってそこを解明していくみたいなで私は多分その両方を合わさったような研究をしていたと思いますでこれもかなり典型的な話なんですじゃあ実際研究ってどうやって進めるのって話なんですが研究はまず最初に研究で解決したい問題っていうのをみんな設定しますでその問題に関する過去の研究 論文を読んだりしてこの過去どういうことが調べられてきて過去どういうことが分かってきたかということをまとめます。でその上で自分の研究っていうのがまあどういう立ち位置でどういう意味があるのかで過去の知見をどう生かしてじゃあ自分の研究を発展させるのかってとこをきちんと形を作ってでそこでまあ仮説その自分が検証したいその、えー 問題に対する仮説っていうのを立てます。これがざっくり研究の流れです。で、あまあ、すみません、ここまでは研究の計画ですね。で、計画をここまで立てて、初めてその仮説を検証するための実験っていうのを、まあ、します。で、まあ、実験はいろいろ分野によると思うんですが、まあ、私の認知科学の場合はまあ人、人にまあ実際この 検証したい環境でやってほしいことをやってもらって、その行動分析、行動データを集めて、で、インタビューをしたりして、そのデータを分析して、じゃあ自分の仮説が正しかったのか、正しくなかったのか、またどその、それ以外にどういうことが分 か, か分かったのか、分からなかったのかっていうところを論文にまとめていくっていうのが、まあ、研究のざっくりした進め方です。で、えーとまあ、この中で私は、えー 認知科学の分野で特に特内発的動機づけについいてて研究をしていましまた 内, 内発的動機づけって、まあ、聞いたことある方もいらっしゃるかもしれませんが、えっと、動機づけ、モチベーションですね、モチベーションの種類は、ちょっと内発的動機づけについて説明させていただくと、モチベーションというのは種類が大きく、心理学の分野では2個分けられていて、内発的なものと開発的なもの。 で内発的な動機づけというのは行為そのものに対する好奇心とか興味による動機づけで外発。それに対して外発的動機づけは行為とは無関係なところから与えられる動機づけ。1、まあまあ、個例を挙げると例えば、勉強その数学自体が楽しくて数学を勉強しているというのはまあ内発的動機づけですけど、まあ、例えばテストの点数を上げたいからとかこのテストで。 100点取るとお小遣いがもらえるからとか。そういう理由で勉強していると、それは外発的な動機づけになります。で、そういう内発的動機づけについて。まあ、私はのリサーチクエスチョン。さっきのあの研究のフレームワークにはめると内発的動機づけを高め内発とあすいません。で、これまでの心理学の研究の中に内発的動機づけっていうのが外発的。動機づけよりもこの継続。 学習を継続するのに重要だってことが分かってきています。でじゃあ、私のリサーチクエッションは、内発的動機づけを高めるためには、どういう学習環境を作ればいいのか、どういう学習環境が理想的なのかっていうところから、まあ、問題提起が始まりました。で、まあ、このに関するまあ論文をまあいっぱい読んで、で自分のリサーチクエッション、研究の意味っていうのをきちんと。 整理してで、その中で、じゃあ、とさらに、えーっとと、自分の特に調べたい状況っていうのを仮説として立てます。で私の仮説は、えー、より単純なルールで多様な表現ができる学習環境がモチベーションを高める。ちょっとすいません、すぐに理解してくる仮説なんですが、まあ、こういう環境だと、より学習、内発的動機づけが高まるんじゃないかっていう。 仮説を立てましたでそのすいません。仮説を検証するための実験っていうのをデザインして実際、被験者の方にやってもらってでそのデータを分析して、まあ、仮説論文っていうのを書いてきましたで。結果を簡単に共有すると、まあ、その仮説は私の実験では一応正しいという結果が出ました。より単純なルールで多様な表現ができる学習環境というのはモチベーションを高めました。まあ いい例かわかんないんですけど、例えば、いろいろ応用が利く公式を理解することの方が、全然応用が利かない公式だったり、この論理を理解することよりは、人間は楽しいだろう、みたいな、そういう話です。以上が私の研究のざかなりざっくりした紹介でした。で、今、えっと、その後、やっぱデータ分析、人の行動のデータ分析ってすごい楽しいなっていう。 やっぱり思ってで今後はそのどちらかというと自分が設定した課題っていうよりはまあ世の中にもうちょっと実用的に役立つというか大きく世の中実践的に役立つ問題に対してのデータ分析がしたいっていうことでビジネスの世界でデータ分析を始め卒業後始めましたでデータサイエンティストってな最近結構 有名な、有名というか、よく聞く職業ですが、まあ、実際何をやっているのかっていう、本当に会社によっても違うと思うんですが、まあ、本当にざっくり言うと、えーとえー、と困りごと、まあ、問題やりたいことを、まあ、データの力で解決、推進していくお仕事です。で、データサイエンティストに必要な、まあ、スキルっていうのは、えー、とビジネス力、データサイエンス力、データエンジニア力です。で、実はこのデータサイエンス力、データエンジニア力っていうのは研究でも。 研究のデータ分析でももちろん一致使います。でプラス、まあ、じゃあそのデータ分析力をどうやったらビジネスの現場で収益を上げるためにつなげられるのかというところのデータビジネス力というのが多分加わるだと思います。でえー、とさらにちょっと詳しく説明するとデータサイエンス力というのは、まあ、機械学習、統計学などの情報科学の、まあ 知識だだっったたりりスキルだったりしますとで。データエンジニア力っていうのはこのプログラミング能力だったり、まあ、データベースをいじくれる、えー、スキルになります。で、まあ、データサイエンティストが自分がま始めてみて思うのは、まあ、データサイエンティストに合うかもしれないなってものは、えー、物事を観察したり分析するのが好きな人で、まあ、特に数学 確率統計が好きな人は合うんじゃないかと思います。まあ、こういう人は実は研究者にも合うな合う と, 思うと思うんですが、まあ、ざっくりそういうお仕事をしてます。でえー、すいません。まとめがあんまりまとめになってないんですが、まあ、言いたいことはえー、っと。美味い人は本当に研究学びの場としてすごい。最高。世界的に見ても最高だと思います。で、さらに沖縄出身の人にとってはもっと最高だとまあ、個人的には思います。 でちょっと、えー、急に話が飛びますがなんか今日のテーマが学びということだったんでそので、まあ、学びこの私が研究したり今仕事をしたりいろいろ、えー、研究の仕方の説明でも若干触れたかもしれないんですがその学びっていうのは過去の、まあ、知見を理解したり、まあ、じゃあその知見を集めてどう新しい課題に取り組むかだったり、まあ、じゃあそれをいかに、まあ、人, 人に対して 人と共有して、まあ、実践的に役立てたりとかそうい う, もういろんな学びっていうのがまあ あ, りあると思いますでどういう学びが自分がやってて楽しいのかっていうことを、まあ、見つけるのが、まあ、好きな仕事を探す近道だと 思, 思います。でかつはそういう学びの技術を蓄えていくと、まあ、本当に人生って豊かになると、まあ、割と私は長く生きてきて思うので。 まあ、えっ、ー、と。み、は、な、い、さんも今後ずっと楽しく学び続けていきましょうっていう感じでさ終わります。はい、以上です。はい、ありがとうございました。ちょっとお待ちくださいね。えっ、ー、とね、あの。まあ、オイスト卒業されてからも。またこうやって、あの参加していただいて。 本当にありがとうございますということなんですが、あ、えっ、ー、と、お待ちください。はい。あれ、翔子さんいらっしゃいますかいらっしゃいますね。あれ、見る聞こえて ま, あ言ってます。あ、聞こえてます。大丈夫です。<笑>ありがとうございます。<笑>はい、ありがとうございます。えっ、ー、と、お二人とも最初にちょっとなんかあの聞いてて面白いなと思ったんですけど、よいしょ。 あれですね、宇宙に興味があるっていうところが共通点で面白いなと思ったんですけどでも今のところもあのその道をずっと進んだわけじゃなくてまたいろんな興味がこうシフトしていって自分にはこれがいいなっていうふうに変えていったっていうか流れだと思うんですけどまあじゃあ最初森博さんにちょっとお伺いしたいんですが。はい その今もし、まあ、この中に中学生高校生の方が、まあ、いらっしゃるかもしれないのでなんですけど今まあそのやりたいことがあるっていうふうに思っていてもそれがこう要曲折あるじゃないですか人生長いので。 森弘さん自身はその中継をやりたいってところから今量子力学に移っていく中でどんな心境の変化というかどういうところでそのスイッチが切り替わったのかなっていうのをお聞きしたいんですけどそうですねうんなんだろうなまあその、まあ、僕はそうですね物理系に入った後に物理の中からさらに、えーまあ、フラクタル とかそういう非線形なものに、えー、興味がシフトしていったわけですけど、まあ宇宙から切り替わったというよりは、まあ物理その広いなんだろう、物理学科に入ってまあ広いまあ物理を最初勉強するわけじゃないですか。はい、そこからまあより面白そうなところに行ったっていう感じですかね。うん、なるほどなるほど。はい。科学ってそうですよね、すごく幅広くてその中のまた物理って 化学生物とかいろいろありますけど物理って言われてもねその物理の中でもいろんな種類があるの で, で、ねうん、やっぱり物理の中でこうシフトしていったという形でなんですかねはいはいありがとうございます祥子さんもあのまあ東京大学の方でも大学も修士も宇宙工学系のおあのされていたと思うんですけどまあオイストに入って と時にはもうまたガラッとこう認知科学心理学の方をされていたと思うんですけどその変更する時とかに何か不安なこととかっていうのはありましたかあ、えっと、実は私ちょっと話したんですけど修士の時にすでに若干そういう情報科学よりの研究室に行ったんですね。で大なのでおいしと うんに入るときにはそこをあんまり変えたっていう感じはなかったあなるほど。学部から修士に変えたときは、はい、その大学院士に対する不安はありました。その例えば学科を変えると違う大 学, 学科の大学院を受験しなきゃいけなくて、うん、そのその学部の時に学んだこと以外も入試 に, 院に出たりとか。はいあと 過去の情報ってやっぱ内部ですごい共有されてたりするので情報科学系のところに変更しようと思うとこれ飲酒結構大変だなってのは当時思ってましたそこは不安でしたまあ運よくその同じ学科内でそういう希望する分野の ラ, ラボがあったのでそのまま進むことはできたんですけどうそういう耐える時にそういうリスクはあるかもしれない あそうですね、なるほど、なるほど。オイスとでもあの、ね、あのその以前は違う研究してたけれども、まあ、入って全然違うことできますっていうあのポテンシャルはあるのですが、まあ、そこはやっぱりどうしても違う分野に入っていくので、それなりの努力はしないといけないというところではありますよね。そうですね、その多分同じ分野に進んだとしても、博士研究を始めると、やっぱり大きく。 新しく学ぶことってどっちにしろいっぱいあると思うのとあとまあ自分のやりたいこととこの指導教官の得意なことっていうのはやっぱり制約があるのでそこを何か面白くしていくというかその工夫っていうのはやっぱどっちにしろ必要だと 思, う思います。まあ、そこもなんかオイストはそこも一生懸命 <笑>今、どうや先生聞 い, た聞いてる<笑><笑><笑>私も元指導教官のどうや先生、おい人の、えー、先生なんですが、割となんだろう私の分野とその先生の分野っていうのはち違いつつも、じゃあどこに落としどころをつけて研究、うん、どうやったら研究進めていけるかとてところを、まあ、おい人はそこのなんだろうキャパが広い。う 文化があるなって思い思ま す, りういます森弘さんはどううですすかありがとうございます森さんは今研究してて、はい、こう量子力学のこのユニットに入ってこんなことしたいっていうのをこう教授とかと皆さんで話して進めているところなんでしょうかそうですねまあ僕の場合は実験系のユニットにいまして、まあ、実験ってあの、まあ、やっぱり装置とかの制約もすごい大きいので。 あ, のあと1人じゃできないことも多いので、まあ、グループで、まあ、チーム内でみんなで話して、えー、次どうしようかっていうような話をすることが多いですかね。うーんそうですよね、個人で行うこともありますけど、まあ、チームで行う実験もあるというところで、まあ、そこで個人でそれぞれやりたいことがあったとしても、ももまあその機器を使うときは、一緒にやるんですかね。 というい か,、まあ、か僕たちはあの希釈冷凍機っていうすごい大き な,、えーまあ、なんか冷凍機を使うんですけど、まあ、それは一人にしてあるわけではないので、まあ、みんなで面倒を見ながらって感じですかね。うんはいありがとうございます。はいえっ、ー、とこんなところなんですけれどもあのもしですね今あの見ていらっしゃる中でお二方に しょうこさんと森宏さんに質問してみたいとかのがあればですね、ぜひチャットで質問をいただきたいと思いますので、どんどん書いてみてください。遠慮なしにお願いします。はい。あ、実早速来ましたま。読んでいきます。ありがとうございます、えー。沖縄では研究できる場所が少なく、外に出ていく人が多いですが、これからの科学の発展における沖縄の未来はどうなると思いますか？ 逆に発展していくにはどうしたらいいと思いますか？質問ありがとうございます。えっ、ー、とどうでしょう、森弘さんから言ってみましょうか。<笑>考えまうそうですね。まあ、まあ、僕も、まあ、僕は運良くオイ沖縄に残って、えー、まあオイストで研究できてるんですけど、沖縄科学の発展における沖縄未来に、まあオイストが続くかどうかじゃないかなと思いますね。まあ琉大はもう国公立 他の国公立の大学と同じく、すごいあの、ね、交付金がまあどんどん減っていって、コ、まあ、ストもどんどん消滅していくっいう中にあるので、まあ、国がそういう政策を変える、変えない限りは、おいしとがすごい、沖縄に対しての、なんていうんですかね、そういう、まあ、科学、発展における責任みたいなのあるんじゃないかなと思います。回、は、答、い、なってますかね、うん しゃべってたら何言ってるかわからなた大丈夫です。ありがとうございます。翔子さんはいかがですか何かお意見ありますか、まあ、どうでしょう私もやっぱおいストができたことでかなり大きく可能性は出てきたと思っていて、その沖縄の科学の発展。はい、でも未来がどうなるかはすみません。ちょっとわからないんですけど。うん そのどうして行った方がいいかというか一個やっぱり自分の中での改善してほしいなってところはやっぱオイスト卒業した後に沖縄に残れる居場所ってすごい限られてる、うん、さらにオいストを出た、まあ、外国から来られた方が日本に残る場所っていうのも実はすごく限られていてこの皆さん、ね、同級生とかの就活とかを見てて。 そこをちゃんともっと作っていって、おいしと出た人が も, も, もうちょっと多く日本に根付いていって く, るくれると、個人的にも嬉しいなと思います。うんはい、本当にそうだと思いますなかなかね、卒業していく場がなくて、内地に、まあ、行っていくと。内地に行ったとしても ないいっっててう場合ももあるってことですもんね日本語が喋れないとやっぱり結構日本、うん、厳しいかもしれない。ないいと思ます日本でのポジションは。はい。ちょっとダイレクトメッセージで質問が来たんで。<笑><笑>あ、はい。お願いします。学部3年の時のバイトの内容はどのようなものだったのですか自分も一度でバイトしてみたかったですという、えー、してみたいですという質問が来たんで、ちょっと回答すると。はい そうですね。えー、っと、まあ、すごい、あんまり研究とは関係なくて、すごい、まあ、雑用じゃないですけど、そういうのが、まあ、最初はえ多くて、まあ、部品を注文したりとか、そういう見積もり取ったりとか、そういうのから始めて、あとは、実験の時に、すごい、あの、電源を使う、電源っていうか、あの、AC 電源って、あの、壁に刺さってるのは交流電源なんですけど、 直流電源をよあのよく使うんでですよね実験ってでそこのそういうのを電源ボックスを作るデザインして、えー、自分で穴を開けてもらって自分であのハンダ付けとかして組み立てるっていうようなバイトをしてました。う すごい面白そうなんですけど、そうですね。結構楽しかったです。楽しかったです。そうですよ大学生、大学生の時のアルバイトで、そんなこのオやストでやれることもそうですし、それ結構、あれですか、ぶっちゃけお給料も良かったですかね、バイト代かなり良かったですかなりかた。そうですね、まあなんか、言っていいのかな、まあ、あんまヤンホー会かな。まあ、すごいよかったです。<笑>あル<れ><笑>魅力的。 募集してるとかユニットとかもあるんですかね。うちのユニット、まあうちのまあ久保さんのチームだと一応今一、まあ、人大学生の子に来てもらってますね。それは大学に直接あのオファーするんですか、それともネット上で何かとまかヘッドハンティングじゃないですけど、あのまあさっき言ったサイエンユンタクっていう僕がやってたまあ僕たちがやっていたイベントに来てくれてた大学生の子がいたので。 興味あったや り, りませんかということで、えー、彼には来てもらいました。うんなるほど。じゃあ、もうチャンスはたくさん実は転がっているということですね。はい、チェックしてみてください。はい。えー、っと、また質問、多くいただいてます。ありがとうございます。えー、学ぶことに挫折しそうになったとき、挫折したとき、どうやってモチベーションを上げましたかということです。チョコさん、いかがでしょうか。<笑> 学ぶときに挫折あるいは不祥になったとかどうですかご自身の。私は結構人と話すっていうのをしてましたねまず辛い気持ちを共有、まあ、友達なりあとお医い者いって眼中っていうこの何て言えばいいんでしょうメンタルヘルスサービス。ルルスはい、で、まあ、別に所属してる人だったらみんな自由に予約して使えるサービスでまあ 本当に辛いと結構博士生活、博士生活ってみんな辛い、辛くなる時期多いので、まあそういうまあプロの人と話したりするとかなり気持ちが整理されたりするし、まあ一回そうやってリセットしたりして、まあ気持ちを切り替えたりしました。なるほどなるほど、そうですよね。ずっとこう集中集中してたりするとやっぱりどっかでパズっとなってしまうので。 職場さんの場合は人に話して共有するということで、なんとか切り替えて今までやってこられたということですねはい森博さんいかがですかそうですね、僕の場合はなんか普段日頃からあんまり根を詰めないようにしてて、まあ、できるだけあんまり夜遅く残らないとか、でまあ、休日はしっかり休むとか、そういうことを意識してやってますかね。うんなるほど 多分ね、人, 人それぞれでこうやり方っていうのはあるかもしれないですけどメリハリをつけるっていうのも、ね、一つ大事なんじゃないかなって私個人的にも思いますはい、はい、では次の質問に行きたいと思います。オイスト卒業生や、えー、海外からの教職員が活躍するには沖縄にどんな研究室産業セクターがあれば理想的なのでしょうか とということですね、まあ、卒業先ほどのお話に続いているような形になるかと思うんですけれども、いかがでしょう、まあ、それはそのお人卒業生たちが海外で就職している場所<笑>と同じような場所といですね。<笑><笑><笑><笑>それがただ本当に沖縄にないんだと思う。<笑>実際どういいところで働いている ですかね、具体的にまあ確か例えばまあ海外で言うとどういうところになるんですかね、まあ、でも半分 ?1 期生に関しては半分以上は大学研究施設で研究を続けている人が多いイメージです。アカデミアにそのままい大学院とかに行ってそう研究したり教授になったり研究員になったり。 表示になったかなと思いますけど、はい、あとはまあ企業ですね、うんえー。企業で研究員をされたりうん。なるほど。そうですよね。企業があの、まあ、もちろんその大学も沖縄に、まあ、そういった科学系の研究員をこう入れてくれるっていうところも少ないかと思うんですけど、企業自体もまあ少ない、沖縄にはちょっと少ないという形。 ですよねきっとこういった研究博士家庭を出て行けるような研究施設を持つ企業があまりないっていうのが現状なんですかねうんだと思います。うん、森弘さんはもしなんか卒業後にまだやっぱりまだというかずっとここ今まで沖縄でいらしてたので卒業後も沖縄にいたいっていう思いありますかそうですね。 まあ、僕も最近結婚してまたあと何年かしたとも子供もできてってなってくるとやっぱり家族がいる沖縄で過ごした方がいろいろいいのかなと思いますしそこの面考えたら沖縄にいたいですよね、うんうん。じゃあもう会社を建ててそうですねホイストではちょっと残らないので、はい、卒業生は。 卒業生はそうなんですよね。お人にから出て行きなさいということで新しいところに飛び立つようにという決まりがあってですね、うん、あるのでね是非沖縄に残れるような施設や研究施設だったり企業だったりっていうのを作っていくのがまあ理想かなというところですかね。はい、じゃあもう続きます。 えー、先ほどご紹介いただいたようなサイエンス×英語の勉強ができる企画はこの先予定されていますか森さんえー、分かんないです。<笑><笑>あの、はい、この PCD プロジェクトっていう、まあ、授業の一環で行ったんですけど、まあ、あの僕たちは2020年のクラスで次は2021年のクラスの方がやるので、まあ、その人たちが、まあ、似たようなプロジェクトをやるかもしれないし まあ他のプロジェクトをやるかもしれないしというところなのでうんうん、うん、まあ、分からないですね、僕には。はい、分かりました。ありがとうございます。あのまあ、私が所属している地域連携セクションですとか、その他にあに科学のアウトリーチをえー専門としている部署が実はオイストにはありまして、えっと、そういったところであのいろんなイベント系を企画、まあ、今回のサイエンストークのようなイベントも企画してるんですけど、まあ、その中でまあサイエンス×英語。 にまあ特化したプログラムをやるということもまあ検討中ではあるので、多分ゼロではないです。はい、ぜひまたそちらもチェックしていただければありがたいです。ちなみにこの PCD プログラムはプロジェクトは、はい、あれですか、翔子さんがいらした時からありましたかそういう名前ではなかったですけど、ありました。うんどんなことを翔子さんの時にはやられましたかやったったけ<笑> だだいぶ前だから何やったったけな学校とかに行ったりしましまたたかね学校に行ったのあれこうがなんか他の大学沖縄の他の大学と連携してなんかどうやったらスタートアップをこういう大学かスタートアップを生み出す仕組みをみんなで考えようみたいなことをやって。 だったかないやおおなるほど<笑>とかなり動 い, すごい<笑>忘れちゃった<笑><笑>ありがとうございますはいポイントね学生がもうあの沖縄の地域と一緒にこうやれるようなプログラムをやるっていうのがもう必須なのでねここもまた交流の機会が得られるところなんじゃないかなと思いますはいではお次いきたいと思います。 卒業生の行き先が国内にはあまりないとのことでしたが海外だとどのような企業になるのでしょうかまたどのようなお仕事に使われる方が多いでしょうかそうですね先ほど頂 い, いた質問の答えとちょっと似てしまうかと思いますが企業さっきあの大学施設大学に行くっていう方も多いってことだったんですけど企業だと例えばどんな企業になるんですかね 結構いいろんな企業がいる、まあ、聞いたことあるものすごい世界的大企業に行かれた方もいますしあとは、えー、っとシリコンバレーのスタートアップに行った方とかもいたり、はい。そうですか その企業で働くサイエンティストのイメージってなかなかもしかしたらイメージが湧かないのかもしれないんですけどそのサイエンティストとして企業に入るってどんな研究をするですか、ね、すみません私はデータサイエンティストなんですけどデータサイエンティストって研究員ではなくて<笑>まあ研究員、はいはい、ですけどでも研究員として働いている。 一期生の子とかかももいますすいますすすせんでで何人あれですかねあの薬また製薬会社とか行って薬を開発するここに回るとか、うんまあ、そういった仕事のイメージですかね研究して何かを作られたりあとは、まあ、量子力学なんかも量子力学に関すると企業でどういったことをやっているんですかね 量子力学というか、量子コンピューターだと、まあ、もう本当に最近はグーグルとか、IBM とか、まあ、マイクロソフトみたいな、すごいまあでかい IT 企業がこぞって投資してて、まあ、そこでエンジニアだったり、リサーチャーとして、まあ、働いている人はたくさんいると思います。うんそうですよね、グーグルが最近取り入れて話題になりましたもんね。そうですかはいありがとうございます。 えっ、ー、とまたあ と, あと2つあります。OIST には多様なユニットがありますが、えー、研究の発表や議論なども含めてユニット間での交流はありますか大いにうなずかれますか<笑><笑>森弘さんどうですか今あの学生としている。そうですね。まあ OIST のこのカリキュラムとして、まあ、ローテーション いうのがあって、まあ、最初に入ってきた新入生が3つくらいの研究室を4ヶ月ずつ回るっていうカリキュラムがあって、まあ、そういう面ではそのいろんなユニットに、えー、の中に入って、まあ、研究したり、まあ、議論したりできるっていうのもあるしまあそうですね先生たちとか見てても結構やっぱいろんないろんなところでいろんなミーティングをしてるイメージがありますね。う その学部がないというところがオストの一つの魅力でもあると思うんですけれどもあのいろんなねあの研究やっている中でこう交流をしてで自分たちの中では気づけなかったことがここのユニットの人たちからの話でこう生まれて新しいことが生まれるみたいなのがあの多くあるのかなと思うんですがチョコさんもオストにい ら, っしゃるいらっしゃった時にこんな交流とかで。 新しいい発見があっったとかっていうのも経験されましたかそうです、ねまあそもそもローテーションで、まあ、自分の分野外のところである程度の期間 や, やったりだとか、まあ、そうすることでなんか何かあった時にそのユニットの外の人もあんまりそのユニットの外の中みたいな区別もそんなになかった気がして。 気軽に聞きたいことがあったら聞きに行く雰囲気はすごくあったと思います。あ、はあ、ありがとうございます。気づくと時間がどんどん迫ってきてあっという間だったんですが、もう一つあの質問いただいてますのでお願いします、えー。フェローシップが進路の選択に与えた影響は大きいものがありましたか？とですが、森博さんいかがですか？はい、ありました。 まあ、ありました。フェローシップがないと、多分ウイーストには来てないと思います。<笑>うんまあ、私もそうです。あ, あ、そうですか。この、うん、じゃ、フェローシップにこう参加することで。もう、あの、行こうというふうな決意ができたっていう。話ですかね。そうですね、まあ。やっぱお金が一番生きていく上で。大事かなと思います。うん、そうですね。ここは、あの、あの、なかなか日本の他の大学、大学院さん。 にはない点ですしあの日本は、ね、特にこう研究したいのにお金がなくてアルバイトをしなきゃいけなくて、まあ、そこで時間が取られてしまって自分の研究がおろそかになってしまうっていうようなこう悪循環がこうできてしまっているということなんですけれども、まあ、そこは、オイストではそういった問題がなく自分の自身の研究に没頭できて、えー、いけるというところが大きい点ですね。はい、ありがとうございます はい、えー、っとたくさん質問いただいてありがとうございました。えっと、最後ですね、えっと、あと3分ほどになってしまっていますが、実はこのイベント、本来であれば那覇にある純駆動書店さんの方で直接あの皆さんとの顔を見ながらこうお話しするイベントではあるんですが、ちょっとまだあのコロナウイルスの影響を考えてオンラインで今回は実施していますが、せっかくあの書店でやるということの。 えー、計画だったので、それぞれにですね、あのもしあれば、まあ、おすすめの本があれば、ぜひこの場で紹介いただいて、皆さんにお伝えいただきたいんですけども、森弘さん、いかがですかあはい、じゃあちょっと3冊くらいあるんですけど、ねはい、1冊目がですねあ、映らないかも。顔に近づけると。あ, あ, あ、出たあ。科学を仕事にするということっていんですか<笑>あれ、消えちゃった。<笑>全部なくなっちゃいます 科学を 仕, 事しあ仕事にするということという本でして、まあ、日経サイエンスから出てるんですけど、まあ、今日話したみたいに、あの日本のトップを走る研究者の人が、まあ、ど, う ど, うやどうして研究を始めた、まあ、科学に出会ったのかとか、今どういう研究をしてますよみたいな、まあ、本当に今日話をした、えー、今日話した内容みたいなことが載ってる本で結構面白かったです。で、2冊目が、 あの理系の作文技術ってすごい、まあ、理系の人には多分鉄板な本なんですけど、まあ、なんかレポートとかね論文とか書く上で、まあ、日本語の本なんですごい読みやすいと思うんですが、まあ、そういう大事なことは書いてる本なのでまあおすすめです。で最後はちょっと毛色が違うんですけど「物理学者のすごい思考法」っていうちょっと本があってあのなんかすごいかっこいい名前なんですけどなんかすご思考法については何も書いてなくて 橋本浩二先生っていうですね。あの、素粒子のすごい頭がいい研究者の方が書いたエッセイです。橋本先生のなんか日常生活でなんかこういうことを考えました。みたいな話が載っ て, てすごい笑っちゃうんでぜひ、まあ、読んでほしいなと思います、うん。はい、ありがとうございます。たくさん紹介いただいてありがとうございます。ちょこさんは何かございますか？あはい。私は。 どうしようかな私も1冊のつもりだったけど、とりあえず1冊。えっと、なんかのもしデータサイエンスに興味がある方がいると、これ、なんか東大の空宇宙工学の後輩の方が書いたです、うん、データ分析の入門書みたいな感じで、なんか最新の、まあ、手法というか、まあ、ある程度一通り、一りありよくある手法がかなりかなり読みやすくまとまっていて。うん なんかまずちょっと興味があるって方におすすめです。あとはまあ個人的に最初これ出そうと思ったんですけど小林秀夫の考えるヒントこれはもう数年に1回読み返してなんだろう今日学ぶっていうのがテーマだったと思うのでその学ぶためのこのなんか思考の考え方のヒントというか、まあ、読んでてなんだろう芸術作品を 参照しているかのような感覚をくれる。すごい。素晴らしい。エッセイ、まあ、エッセなんですけど、本当におすすめです。はい、ありがとうございます。はい、えっとはい、お時間になったので、もうすぐ終わりにしたいと思うんです。けれども、まあ、お二人からも話あったように、やはりこう。自分がやってみたいって思うことをま学ぶっていうことで。 一番モチベーションが上がるんじゃないかなというふうに思うんですが、これからまあ沖縄、今、参加されている中で、沖縄県の方もたくさんいらっしゃると思うんですけれども、そういった学生の方ですとか、これからまだ夢を追っていろいろやっていきたいと思っている方々に何かメッセージを最後にいただけたら嬉しいんですが、どうでしょう、森弘さん、いかがですかえっと、じゃあ、まあ、高校生くらいの子に言うと、 思ってしゃべりますがそうですね、じゃあ、じゃあというか、まあ、あの、まあ、すごい、大学受験というのは目の前にあって、すごい、それで、なんだろう、いっぱいいっぱいになると思うんですけども、やっぱ自分が何がしたいのかとかね、こう、人生でどういうことがしたいっていうのを考えて、まあ、そんなんだろう、あの、まあ、大学受験に局所最適化、局所最適化しないでもっと大きな、 目で、なんだろう、もっと自分がやりたいことに向かって、まあゆっくりでもいいので少しずつ。勉強していくのが大事かなと思います、うんはいはい。はい、ありがとうございます。チョコさんお願いします。もうターゲットがいいんでしょう。<笑>沖縄の方。そうですね。どうだろう。うん、まあその、まあいろいろ。 人生で方向大きな方向転換を何度もしてきた身から言うと、まあ、それは全然失敗じゃなくてあと、まあ、実際やってみないと本当に自分が好きかどうか分かんないことだらけなので、まあ、興味があったらまず手を動かしてやってみるそれが好きだったらラッキーだしやっぱり合わなかったら違うところにまた飛び出すことが、まあ、その 全体的な軸としてやっぱりこう学び続けるみたいな土台があるとやっぱその方向転換もしやすいのでこの目の前に今ある勉強高校の勉強って実は例えばデータサイエンティストとかをむっちゃ使うんですねで高校の勉強大人になったら役に立たないみたいなこと言うまあ年寄りもいるかもしれないですがまあとりあえず今目の前の まあ、課題に一生懸命取り組み続けることがまあ結果的に将来大きく全てそれがつながって自分がやりたいところに近づくと思います。なので一緒に頑張りましょう。<笑>はい、ありがとうございますえ。全てには意味があるということをあのお二人があのとてもそれを体現されてやって頑張ってらっしゃるんじゃないかなというのが皆さんにも伝わったんじゃないかと思います。はい。えっ、ー、と、ありがとうございました。 えっと、最後にぜひ、今後 の, あのこういったサイエンストークのイベントをまあより皆さんがに参加していただきやすくするようにアンケートを取らせていただきたいと思いますので今、チャット欄にアンケートのリンクをお送りしましたのでこちらからお入りいただいてアンケート回答いただければ大変ありがたいです。はい、ちょっと押してしまいました。 16時まででしたがちょっと押してしまいましたが今日は、えー、ありがとうございましたえっ、ー、とオイストでまあいろんな研究をしている中でこういった沖縄県の出身の方っていうのも少しずつ、えー、増えてはまいりますでまたまたあの就職先の問題ですとかそういったところあるんですけれどもそういったところも含めてオイストではこれからカバーしていってもうちょっと沖縄の科学の振興や日本の 沖縄だけじゃなくて日本の科学の発展に寄与していけたらいいかなというふうに考えておりますので皆さんもぜひ今後の交通活動ですとかっていうのもチェックしていただけるとありがたいです。はいそれでは本日はお二人とも大畑森弘さん、太田翔子さん、今日はありがとうございました。いはいそれでは皆さんも週末参加いただきありがとうございました。明日の日曜日もぜひ良い日曜日をお過ごしください。 はい。それでは終わりにしたいと思います。あ, ありがとうございました。一緒に行きたくなりました。ということで、ぜひ来てくださいね。はい。よろしくお願いします。では、終わりますね。ありがとうございました。